お花葉っぱのとこここ春ですすね、うん、あここにあるんだ立ちったのうん夜しままううおはようございハンギングの野菜を前に作ったやつ。はい この時に一応、まあ、こういう形で心拍を作ったんですけどこう、はいうのが本当に反響を頂 い, いて39万再生現在現在すすごいですねすそういうの関係なくとりあえず2個作ってたんです前回、はい、大小となんでこれの合い方を一個もう1個作ってみようかなと思って爽やになるようなそうです、ね、形のもう1個作るとはいで前回心拍で作ったんで今回は違うもので作ってみようかなと思って ただやっぱり、ね、水やりとかが割と特殊な特殊というか、ねうん、普通のやり方でもあれですからあれですから水やりが難しい<笑>難しいっていうほど難しくもないんですけど、うん、一応やっぱりこういう、ね、ものにつけるにはあの丈夫なやつつけた方がいいんで今回はそれに合ったようなものを作っていきたいなと思います。 でいろいろちょっと園内探したんですけど、うん、この長寿バがいいんじゃないかなと思って、はい、この県外っぽいような形もできてますし、なんかすごい面白い形してるんで。なんか上の枝どうするんだろうっていう。う上の枝全部これ一本なんで、この辺にアルミ線でちょっと形 つ, つけて。はい やっぱり長寿梅なんで、はい、強い木ですから、うん、ああいうハンギングにしても何も問題ないと思いますし、はい、こういう樹形がまあ結構多い樹形なんで盆栽の中で、うんうん、ああいう県外っぽいようなのが結構あるある種類ではありますからじゃあまずあれにつけるのをそうえこれか<笑>今回これにつけていこうかなはい、まあ、これンン多分前回作ってる動画があると思うん これに つ, てつけていくのを想定して針金をまずかけていこうかな、うん、で前回左流れかの木だったんで今回右流れで作っていこうかなと思います。今枝がこっちいってるんでうまくこっちに持ってきて、はい、反対側に持ってきて流れを逆にできればいいなと思ってまずは針金かけをしてそれから植えていきたいなわ、うん、かりました 今こっちに照明を持っていこうと思っているんで、はいまあんまり全体的にかけるのも好きじゃないんですけど今回はこの木とこの枝の先まで一本かけちゃってうまずはちょっと下の方に生えている枝の整理とこういうふうに。野 上の方もほぼ不要だなと思うところはもう取っちゃって下向きに入ってるやつとか混み合っちゃってるやつとかここまで来き長さを詰めない感じですか一回とりあえずこれでいってで形をまあなんとなく作ってから判断しようかな穴がすごいんですよこれな ん, かなんかちょっと品種っぽいような気がするんですよこの長寿文化。 葉っぱも細いし。他のはこんなに花ないでしょ。まつ、あ、けるのもありますけど、まず葉っぱの形が違うんだよねちょっと。なるほど。でこうしていきたいんで、この正面に持って持ってくるような感じで。はい。こういう感じで。まげないから。すす。み<笑>んな黙ってましたみんな。うん？ そんなみんな黙ってましたちょっと帰ってきても面白いかもしれないこうやって<笑>流れと逆になるかもしれないまあでもついに置くわけじゃないからねうんそした逆の方やってきますはいこれ曲げたのかないや曲がったんだと思う自然にたぶんねなんかが上にあって<笑> これ持ってきたのを覚えてるんだけど、うん、割と劣悪な環境に置かれて た, 置かれてたこいつでもやっぱ強いからそこでも育つん、ね、そうそうそうね昔は好きだったんでしょうけどそれが手が入らなくなっ て, て、うん、なるほど。そういうのがなるべく幹に近づけてきてあげて。<笑>うん この出の部分だな。こうなっちゃってるのもしょうがないかな。なかっこいいくさめですね。はい。わあ。これね、簡単セレクトまさにシリーズ。大きすぎ問題です。そう、僕は大きくて使いにくかった。おさがりもらいました。で。 余ったの切ってどうですかまとまった感じがしますねで、これをこういう感じかなただ面白そうですね、うん、次は鉢の準備、はい、前回ここにやったじゃないですか、うん、でもこれ割と深さあるから大丈夫だと思うはい 止めるようなやつ、はい。パルコで売れればいいですけどね、こうこれ、売れるの?。売れるなら。でも、売り方が分かんない。<笑>確かに。どうやってこれを、置いとくのかって。すでに自立はできないからそうす。はい、こういう感じにしました。はい、じゃあ、これほぐしていきます。 こんなに貼ってないその下の方で巻いてるあ本当か長寿梅の特 徴, 特徴というかだから目伏せが面白 い, っていうこういうのも全然切っちゃっていいんで、はい、結局細かい巻き根が丈夫であればこれは全然無してう、うん、ここからもまた出てくるっていうのはそうですね、うん、ちょっとやっぱ下の方を集める レバー冷たいんだけどこれで割と低くなったんでこ、うん、れつけられるんじゃないですか、はい、いいんじゃないですか、ね、あとは、ね、角度なんで、まあ、同じようにここに次は大きいやつ水はきいやつちょっと置いてでもこのくらいの大きさなんであとはちょっと細かいの置いてあげて、はい、こうなった時もあれですね他の作業できなくなっちゃうん もうちょい切る。こうやってコブになっちゃうんですけどね、ちょうどくい。なるだけ足元をきれいにして。癌種病じゃなくて、あのヤゴが出てくるあ。どれぐらいだろう。このまま、うん、もうちょ い, い。これぐらいか。<笑>そしたらこれで止めて、はい。動画になります うん、割と簡単にに、まあ、たまにはいいいんじゃないですか小鳥のさえずりも今日は聞こえるし天気もいいから前回の五葉松に比べたらだいぶ<笑> 手, 間手間が違いますけどねまあね新しい盆栽を始めようですからそうですねそしたら大きいやつ 大きいやつ大きいちっちゃいやつちっちゃいやつ前回ってケトツチ 置, 置いたんでしょ置きました私の提供した、<笑>私の提供したケトツチやつ でも、こんな。濡らしたらいいんじゃない。濡らした。先に水あっちゃったて、ね。そうして。こうやって押さえつけるんですよ。で<笑>。そうそう。そしたら。これをやれば。<笑>そう。<笑>口に。 こつける感じで。 とか足してもいいかもね。うん、隙間にい。いいんじゃないですか。できました。はい。いいですね。はい。うん、いい感じで。私立方法の分かったね。まあ、でも想像はできるです、ねうん。みんな、あの、この蕾がそのまま大きくなる、ね。え、うん、結局意識したことは、やっぱり県外っぽいような、自然っぽいような。 鉢なんで、なるだけ自然になるようにっていうの、あとはちょっと帰ってくる。にできたんで、うん、それが割と面白いんじゃないかなと思います、ね。線がいいです ね, そうね。これがどんどん枝が混んでいけば、すごいいい木になんじゃないかな。並べてみる。るみあまあ、二つを比べたときに、大小ができていると思うんですけど。うんまあ、元から大きいのとちっちゃいので、鉢を。 買ったので一応その大きさを合わして大きい心拍にはやっぱちっちゃい臓器の長寿梅を合わしてみたいな割とまとまってる感じがし て, まとまってるなちょっとコンパクトにできたんで、うん、なんか2つは合わせてても面白いね、うん、流れとしてはねこれはどっちかはまだあれですけど左右に逃げるような感じにはなってますけどあるとこうやって一緒に置いてみると意外と、うん。 まとまってて、いいんじゃないかなとぜひ皆さんもお楽しみくださいってこすよねこれ作るの自体、はい、ちょっとめんどくさいんですけど、はい、あのやってみると意外と楽しくて、うん、飾り映えするようになるので、はい、ぜひ皆さんもやってみてください。いはいありがとうございました<笑><笑>終わりで<笑> お疲れれ ま, す、ね、いします大変でした。